え、何これ<笑>えちょっと待って何この映画みたいな始まり方えな何この映画みたいな始まり方俺映画館に来てんのなちょっとポップコーンとウーロン茶用意しねえとーーああアルト 20,000 ウィンスピードノミノル お何この何かの映画みたいだな。<笑><笑>おおかっけえ。<笑>え、これはえっ、ー、と、飛ばっ と、ぶち殺さえでいいのおぉ。<笑>ヘンリーくんかっけえなぁ。なんかトム・クルーズっぽいわ。<笑>ちょ、っとね、伝説で、で、伝説まで称えられてんのこの人。おぉ、かっけえ。おぉ。<笑> お<音声>あちょっと待って、もうどっかで見たことある。あー 誰, だお前お前誰だよ、お前、誰だよ。なんか、ずいぶんたくましい顔してるね。 <音楽><音楽>バカの専門家そうだね。 <音楽>ああそうだね、構えたのあのー、茶色のやつだけだよ<音楽>ああそうだね、確かロボ化してたね。なんかロボ化した瞬間にあいつなんか普通にバカ強くなってるしな。 そうだね、そうや本来は。そうん。も う, う, う、まあ、かしとけ。ああ<笑>ようやく選択肢が来たね。これは何<笑>これはダンス<笑>あこれはお え変わったんだけど、スタンガー、エレクトス。There's no one here. They must be out fighting. Looks like they left in a hurry. I've、はい、gotten into their security feed. Looks like the right hand man is holed up in the warehouse. The h l s are completely empty. We should be able to get close without getting detected.OK. あこれ移動してんのね。OK.OK.OK.OK.Let's、okay, okay, okay. do t h i s o k o k o k o k o k o k o k o k o k o あこれ何やああ。ほう。えあ。じゃあこれいくか。なんか一気に攻めた方がい い, いかな。おう。あ、やばいやばいやばい。おっ。<笑>じゃあ声おかしくなってねお前<笑>。 ああえマジ一発殴らせてくれんのじゃあ俺ありがたく殴るぜうんーやるかあこれはおおすんげえコンボ決めてくな。 ああ、これ完全にはめてるわ。はめ技か。いや、長くね、コンボ。ああ、ストリートファイターだった。おお、やったぞ。お、やばいよ。じゃあ、俺のダンスでトリコにすっか。えオカリナ デルだじゃん。ムジュラの仮面ぶずすぎてから俺できんかったからな。<笑>え、それで終わり<笑>てかさ、チャールズー、こ<笑>んなんで来るもんな。ああ。パパッと逮捕したよ。 えー、よかったじゃん。<笑>うん、おお、プロのハンターじゃん。